这个是什么我想要的东西我想要的东西我想要的东西我想要的东西我想要的东西我想要的东西我想要的东西我想要的东西我想要的东西我想我想要要的东西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 そのブサイクなマヌケズラがマジンブーか貴様よくもご飯を殺しやがったなごご飯ブサイクなんだみっともない変な顔ってことだよ怒っちゃったもーんまあ聞いたっきりや全部はう俺一人地獄には行かん 貴様らファイナルファッション Fire. <laughs>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 不不不不不不不不 魔人ブーも許せんが一番許せんのは貴様だバビディーーそ、そんな… おしまい 車をママを大切にしろよ。どどういうことパパママを大切にしろって。お前たちはどこか遠くへ避難している魔人ブートは俺一人で戦う。い, いやだ俺たちも戦う三人でやればきっと倒されよトランクスお前は赤ん坊の頃から。 一度も抱いてやったことがなかったなえ抱かせてくれえパッパあああな、なんだよパパやめてよ恥ずかしいよ<笑>元気でな トランすたなんだぞピッコロ貴様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 そうか、残念だ。もういい、言ってくれ。急いでな。こら逃がさないぞ待て、魔人ブーそいつはこの俺を倒してからにするんだな。わかったかこの、醜い風船野郎めまた悪口言ったな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 貴様を倒すには二度と修復できないよう、粉々に吹っ飛ばすことだ。うんうんうんうん 二人を頼んだぞ俺は結果を見てくる あ, あああそうか少々のダメージを与えただけでは魔人ブは再生してしまう。 そうさせないほどバラバラにしたのか己の身を犠牲にしてあいつに救われたかバビディまだ生きてやがったかとどめを刺してやるこれ明明一個好好機会 小美有没有是我是不是的是不是我是不是我是不是我我我 回復しろ、うん。さっさとしろ。封じ込められたいのか。<笑><笑><笑><笑><笑>や、よし。いいぞ魔人ブあの緑色のやつと二匹のチビめ。 絶対に許さんぞパビディ様と魔人ブーの恐ろしさを見せつけてやるこの星を地獄に変えてやれ魔人ブーあいつらが現れるまでどいつもこいつも殺して殺して殺しまくれ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 我今集我到這裡有影片的留留、like、和 share 影片留下出去那我吾吾吾吾吾吾吾吾吾吾吾吾吾吾吾吾吾吾吾吾吾吾吾睇啦。我哋下次吾啦，拜拜